放生労働省によりますと、今年2月の有効求人倍率は、事件産と倍で、前の月より、0ベルの1ポイント減ったということです。2020年8月以来の2年後過熱繰りです。社会経済活動が回復しつつある中、新人員や農農農業家がより良い仕事に定局しようと、職を探す人が増えたのが、良いんだそうです。 一方、産業別の新規求人では、水田価格や燃料費がどんどん高くなってきた影響で、建設業や製造業は共に減っているものの、訪日外国人の増加などの影響で、宿泊業は増え、水田確保に不良する状況となっています。